100万回言えばよかった TBSK 毎週金曜午後10時の公式インスタグラムが2月21日までに更新。鳥リ直帰役の佐藤健さんが直帰の恋人で主人公相場優衣役の井上さんを見つめる姿を収めた写真を紹介しています。インスタグラムでは彼氏のなんとも熱い視線とコメントを添えており、フォロワーからは二人の関係にキュン。 自然体すぎる。かわいすぎる。彼氏感すごい。いり、雰囲気といった声が寄せられています。ドラマは、愛する直樹を亡くしたユイ、命を落とし、幽霊となってユイを見守る直樹、幽霊となった直樹とコミュニケーションを取れるウオ城、松山健一さんの3人が織りなすファンタジーラブストーリーです。同月24日に第7話が放送されます。